はい。そしてここで、小崎の代表の総太郎君にインタビューをしたいと思います。お願いします。お願いします。えー、総太郎君んは、法要礼に彼女がいると思うのですが、はい。えー、彼女のことは何と呼んでいますか<笑>えゆ、ー、りちゃんと呼んでいます。ゆりちゃん、やっぱ下の名前ですよね。<笑>彼女といえば下の名前。やっぱりそうですね。 今のは普通の質問だったんですけど、もう一個真面目な質問があって、宗、はいはい、太郎君は広葉でに彼女がいると思うんですけども、も、はいえー、長続きの秘訣はは何ですか、はい、あの全く真面目な質問じゃないと思うんですけど、うんえー、そうですね、まあ楽しくいることじゃないですか。あありがとうございます<笑>あ、まあ、実は普通に 今日初めて喋るんですけど、こんなこと聞かれるとは思ってなかったんでびっくりしてます。ありがとうございます。大変参考になりました。よろしくお願いします。お願いします。 ありました。 狭いここ先2022